こんにちは、G、です今回は外部ドライブのファイルシステムの話です新しい 64GBSD をマウントしようとしたらエラーが表示されるじゃあ Ubuntu ではどうかなマウントできる。 ここれどういういと 32GB までの SD は SDHC 規格 64GB 以上は SDXC 規格になります SD を買った時 FAT32 でフォーマットされていますが 64GB 以上の SD は XFAT でフォーマットされています 今回の OS の振る舞いは、Raspberry Pi OS ではエクスパッはサポートされていないんですが、部分 u ではサポートされているということです。ラズベリーパイイメージャーやエッチャーで OS を焼くときは、自動的に FAT とエクステンションコーンのパーテーションが作成されるので、64GB 以上の SD でも問題なく容量いっぱいまで利用できます。 要は OS ディスクとして SD を使用する際には SD 容量の問題はありませんしかし SD、USB メモリ、SSD などを外部ドライブとして使う際にはどうすればいいのかこれが今回のテーマですはじめにラズベリーパイと他の OS の状況を確認してみましょう標準ファイルシステムは Mac では HFS+, Windows では NTFS が長く採用されており実績もありますラズパイに限らず Linux では e x t ドフォ4ファイルシステムが採用されています実はラズパイは Mac や Windows でフォーマットした HFS プラス s や NTFS フォーマットの USB を読むことができますただし読み出しのみで 書き込みや変更はできません話を戻して 64GB 以上の SD をラズベリーパイ OS で使うにはどうすればいいのか解決方法は3つ考えられます一つはラズベリーパイ OS でエクスパッが利用できるようになることもう一つは 64GB 以上の SD でも FAT32、フォーマットができるようになること最後は両方ともサポートすることでもちろんこれを狙いますまずは x f a t フォーマットから始めます部分2では x f a t フォーマットがサポートされているんですが実は問題が残っています x f a t でのフォーマットができないんです 標準搭載のディスクを使ってフォーマットを試してみますご覧のようにマウントされた外部 USB は FAT フ, フォーマットされていますフォーマットの手順に沿って XFAT フォーマットをしてみたいと思います タイプで other を選ぶとフォーマットを選択できますだけどエクスパットが DIM になってて選べない以前からこれは知ってたんですが訳があって放置してましたあるソフトをインストールすればいいんですが一緒に組み込まれるソフトのせいで 不具合が起きるんです少し前に Arch Linux のコミュニティサイトに有用な情報があって試したところ部分 u でもうまく動作したのでご紹介しますまずはターミナルを立ち上げて sudo apt install expert utils とタイプ 続けて「sudo apt remove e x f a t f u s e とタイプ USB ドライブを ExFAT でフォーマットしてみましょう。 コントロールセンターでディスクを選択ドライブを選んでドットアイコンからフォーマットディスクを選びフォーマットをクリックプラスアイコンをクリックしてネクストをクリック適当なボリューム名をつけて アザーを選択して「NEXT」をクリック今度はエクスパットが選択できますね「Create」をクリックしてフォーマット開始三角アイコンをクリックするとドライブをマウントできます フォーマットしたものを Mac でもマウントしてみましょう。大丈夫みたいですね。ディスクユーティリティで確認します。エクスパッで間違いないですね。ラズベリーパイ OS にもインストールしておきましょう。 ターミナルを立ち上げて画面のコマンドラインをタイプします。こちらはエクスパッ F ユースを削除しなくても大丈夫なようです。先ほどの USB ドライブをマウントしてみましょう。うまくマウントされました。 ラズベリーパイ OS では Gparted というユーティリティで確認しますエクスパッで間違いないですね。 次は 64GB 以上の SD の FAT32 フォーマットの方法です。でも汎用性を言うなら FAT32 でいいのになんで XFAT にこだわるのか FAT32 だとファイルサイズが 4GB までという制限があるんです XFAT ならファイルサイズに制限はありません色々いろいろ試して 簡単な方法を見つけました 64GB 以上の SD を FAT32 でフォーマットする一番簡単な方法は Raspberry Pi Imager の Elase を使う方法です SD だけでなく USB や SSD の場合は Mac のディスクユーティリティで FAT32 フォーマットできます最後に 過去動画について訂正があります。11月12日に公開した「グルービーゴリラを徹底検証」の中で VLC がうまく終了できないトラブルがあるとご案内していますその後の検証でこの問題は VLC の挙動に関するものと特定されましたので訂正させていただきます正確には、 動画を開く際、右クリックで別のアプリで開くを選び、アプリを指定した際、デフォルトアプリにするがチェックされている場合、うまく終了できないようになることが分かりました。他のアプリでは同様のトラブルは発生しません。VLC 固有の問題です。このバグはゴリラだけでなく、マテでも発生することを確認しています。 ご覧いただきありがとうございました。今回はファイルシステムのお話でした。FAT という言葉が何度も出てきましたが、ファイルアローケーションテーブルの略で、決して死亡とかおデブということではありません。また、ExFAT はエクステンシブルファットの略で、決して エクストリームファットではありません。以上誤解されないようお願い申し上げます。ではまた次回。